極めて珍しい現象で熱を発生してないんです。はい、この程度なんです。うんくうんうん、赤く変わってるの見える。大丈夫爆発はします。えー、ね、ピカテピカテピカテで。おお、回ってるの見える。あのうまくいってないと。開始させていただきたいと思います。一旦じゃあスライドを次のページに送っていただけますでしょうか。 はい改めまして皆さんおはようございます綿ですよね綿こっちこっちもいいかなわちちちみんな見ました？えっと、今燃えた後にななくなっちゃいました、ね、お綿もなくなってる、ね、そうですいわゆる昔エチルアルコールで今大量に入れたんですけど、はい、メラメラと思いますよねです ね, ね水曜日の猫ですねだけエタノールを入れます、はい まあちょっとあまりこうズームだと音はそっちがね、うん、アウェーだとアタフタするんですよね<笑>そうですねと空気よりも軽いってのがわかりますでもそんなに怖くないんですこの程度なんです爆発しませんよねボカンとはいけませんよね燃えるこれを作りましたこれにちょっとでも酸素が混じるとどちょっと耳が耳痛い 見ますね軽く振ると赤く変わってる見えますかこれもカラーマジックでよくやるんですけど、はい、それを激しく振ると緑色ってなんかちょっと色濃いなやっぱりちょっと測るべきでしたね皆さん見えますか黄色赤緑といえば色薄くなって黄色っぽくなってみてきた、はいね、みんなわかりました<笑>え、混ぜることによって本でこういうのやるっていうことにもう土台無理があるんですよいやいやいやみんな楽しんで見てますよね、はいはい 大丈夫爆発はししま、えーうん、ちょっと一応2色ね絵の具使ってみたんですけども酸素元気なのほら酸素の泡なんですよこれ。 すごい 光, す光液体が光るっていうのは極めて珍しい現象で熱を発生してないんですねあそうです、ええ、うそうそうちょうンんあのこの、えー、さっきこれあの私しか触っちゃいけないんですけど、ね、あそうなんですかってに一応貢献したらしいということではい。ということでこんなありがたいもの頂 い, いてますただあの科学実験をですねこれリモートでやるそのズームでこう今いろいろ設定とかねもともと土台あの科学実験をえっ、ー、と いわゆるリモートでやるってのは非常にハードルが高いです。で、えっ、ー、と時間は取りますけれども、あ, あのどこかであのあの時間を切ってですね。で、またうまくいかなくても後でまた修正できますので、プリントの通りですね。あの順を追ってやりますので、まあゆっくりやりますのでこうやってあの手元を見ながらですね進めていってください。自社をご用意くださいということでお願いしていました。こういうんですね。まあもともとですね、あのこの大きさのもの。 えっと、炭酸電池にこうペコンとこうくっつくぐらいの幅の面積のものっていうことでお願いしてたんですけどもアルルミホイルでくるみます次 の, あのプリントで言うと、はい、あの2番の部分になりますね炭酸電池にあの画のょうをテープであのつけるというのをつければいいのでこの間が、まあ、5ミリ5ミリつながっていればよいと。 いう程度 の, ものとか、はい、この角度でこんな感じだって や, やるとものすごく効率いいんですけど、うん、これ画面だけだとなかなかねイメージが、ね、伝わらなかったりするのでね確かに、うん、なんか、はい、リアルとこのリモートでやるオンラインとの良さの違いはありますね、はい、そうですねこれを乗っけるだけですこうですねさっきも回っての見 て, 見ていただいたんで分かると思うんですけどこれですねどうでしょう ここまで来れれば大したもんなんですけどね。さあ、えー、皆さん、はい、いかがでしょうか。今の操作だけで。おお回ってるの見える見え。鈴木さんのところ回ってるの見えます。ああっ て, ってった。大したもんですね。これもね実はちょっとね接触があのうまくいってないと引っかかったりするんです、うんうんら。電気流れるので、うんうん、どうですか。どうだろう。